エリガトドジクチャンネルへようこそ。本日のニュースレターには、以下の最新ニュースが含まれています。上1、収録で見せたプロ精神仲良しぶり最優秀ダンスビデオ少女少々なり MTVVMAJ2021 セリブ、ヒダイネリー。年間の優れたミュージックビデオを表彰する音楽アワード。 m t v v m a j のスペシャルイベント m t v v m a j 2 0 2 1セリブが25日都内で開催最優秀ダンスビデオ賞ベストダンスビデオ賞を受賞したジョイチが出演したピリオドイチリアルが最優秀ダンスビデオ賞受賞収録には豆原一星川尻ハス 川西匠、大平昌星、鶴房音、白岩龍姫、佐藤慶吾、木又翔也、川野純樹、与那城翔が参加、一時活動休止中の金城壁会は欠席。黒のゴージャスなジャケットでクールに決め、一人一人がスタジオのスタッフ陣によろしくお願いします。と挨拶していた。 中心に立っていた白岩がトロフィーを受け取り、与那城が代表して受賞に感謝。この賞の名に恥じぬように活動していきます、と決意を語った。そして、パフォーマンスをお楽しみに。と画面の前の視聴者へメッセージ。最後は全員で手を振り、川尻が見てねから、と付け加えた。現場を和ませるジョ地。 収録は最優秀ダンスビデオ賞となったリアルからスタート。ステージに上がると早速木又がラップを歌い出し、鶴房がそれに乗っかり二人の世界に、それぞれ一人で振り付けを確認したり、三ケラ四人で集まって談笑したりしていたが、フォーメーション確認に入ると表情は一変。意見を出し合いながら不明点を確認したり、縁になって話し合ったりと、 ストイックな姿勢が垣間見えた。佐藤が大きく頭の上で丸を作ってカメラマンやスタッフに合図をすると、一曲投資のリハーサルに突入。最初は豆原が寝っ転がり、川西がそれを支えるように座った状態で二人のパートから始まるが、川西は足を曲げたことで足首が見えたのが気になったのか、サイドで待機するメンバーにズボンの上端ない、小 と、尋ね雰囲気を和ませていた。リハーサルが終わると、ぎゅっと集まって、スタッフの一台のスマートフォンを見つめるメンバーたち。早速リハーサル映像をチェックしていたようで、その後、川野と与那城はアカペラで自身のパートを練習していた。豆原一斉川にした組のプロ精神精神。この日のステージは、前方に加えサイドにもカメラが設置されており、 曲中に吐ける際には普段よりも距離のある場所まで移動する必要があったが、そこでプロ精神を見せたのが川西と豆原。カメラに映らない場所からダッシュをしてわずか数秒間でバッチリ立ち位置に移動し、その直後の歌唱パートも全くぶれない声で歌い上げた。川尻ハス、ダンスリーダーぶり発揮。 リアルの収録後は新曲僕らの季節のリハーサルへ。同曲は一つの丸い椅子を使ったパフォーマンスが特徴的だが途中で白岩が前方に椅子を滑らせそこに大台が座るという演出がフォーメーションチェックの前には木又がその椅子がきちんとステージ上を滑るか確認。その後大台が実際に試し 本番では息ぴったりに成功させた。さらに一度立ち位置を確認した後は、ダンスリーダーの川尻が的確に移動時のポイントを指示。メンバーもすぐに耳を傾けて頷いている様子が印象的だった。上位最後まで圧巻パフォーマンス。 収録の終了後、スタッフの映像チェックを待っている時間には、アカペラで1フレーズずつ自身のパートを歌う川野を追いかけるように、木又がその歌い方を真似したり、川尻の謎のダンスを見て夜な城が笑ったりと、仲睦まじいメンバーたち。複数回の収録で汗をかきながらも、毎回変わらない全力のパフォーマンスを見せていた。 ミュージックビデオの祭典 MDVVMAJ 無観客で開催や MDVVMAJ は伝統ある MDV ビデオミュージックアワーズの日本版として2002年以来開催している音楽アワード。多岐にわたる部門において最も優れた作品を発表するミュージックビデオの祭典。 日本をはじめ各地域の MTV クリエイティブディレクターから構成される選考委員会が世界基準の優れたミュージックビデオを選ぶという観点のもと各部門の最優秀作品を選出新型コロナウイルス感染対策のため無観客での開催となったイベントでは受賞アーティストによるライブパフォーマンスに加え 全18部門の中から最も投票数を獲得した最優秀ビデオ賞の発表が行われる。イベントの模様は MTV にて12月18日夜7時より放送、同時にフルーでも配信。モデルプリス編集部、ショーなり出演者大なり。B、ファースト日向坂46条1ミリット。 三浦大地、二重の木坂46セラムピージフロムエグザイルトライブ緑黄色社会、桜坂46ユリ、ずっと真夜中でいいのに。MTVVMAJ2021 受賞作品一覧。最優秀邦楽ソロアーティストビデオ賞。ベストソロウィークストビデオジャーパン。星野源、不思議、林京太郎。最優秀洋楽ソロアーティストビデオ賞。 ベストソウルウィークストビデオインターネーショナル。ビリー・エリシュ、ハピーアーザンエバー、ビリー・エリシュ。最優秀邦学グループビデオ賞、ベストグループビデオジャーパン。オフィシャルヒゲ男ディザム、クライベイビー、シンボタクト。最優秀洋楽グループビデオ賞、ベストグループビデオインターネーショナル。B、T、S、バター、ヨング・シー・オクチョイ、ダムパンズ。 最優秀邦楽新人アーティストビデオ賞、ベストニューアーティストビデオジャーパン。桜坂46、流れ玉、池田一馬。最優秀洋楽新人アーティストビデオ賞、ベストニューアーティストビデオインターネーショナル。アリビー・アロードリーゴー、ドライバーズ・ライサンス、マス・ユー・ディラン・コンアン。最優秀邦楽コラボレーションビデオ賞、ベストコラボレーションビデオジャーパン。 マレニアムパレードヒケイクルブル UMARGT 最優秀洋楽コラボレーションビデオ賞ベストコラボレーションビデオインターネーショナルコールドプレイヒケイクラッツマイユニバースデイブ・マイヤーズ最優秀ロックビデオ賞ベストロックビデオ緑黄色社会リトマス林ン・太郎最優秀オルタナティーブビデオ賞ベストオルタナティブビデオ ずっと真夜中でいいのに。クラッククロク花節。最優秀ポップビデオ賞ベストポップビデオ。ミリット、オーディナリーデイズ、黒柳克吉。最優秀ヒッツホップビデオ賞ベストヒップホップビデオ。スカイヒー、トゥーザファースト、クリエイティブカレクティブ FATIMA。最優秀ラテンビデオ賞ベストラテンビデオ。サラムピージフロムエグザイルトライブ、ヒートイブ。 久保茂明最優秀ダンスビデオ賞、ベストダンスビデオ。上一、リアル、新宮ル良平。最優秀アートディレクションビデオ賞、ベストアートディレクションビデオ。ヒューガ十六46、新カ、新宮良平。最優秀、ベストビジュアルアフェクツ。ボンディ、シュワ合わせ、小玉ひろかず。最優秀撮影賞、ベストシナマトグラフィー。アイナジエンド。 金木星、林京太郎。最優秀振付賞、ベストコラオグラフィー。三浦大知、バクワーズ、砂川秀明、三浦大地。最優秀ビデオ賞、ベストビデオオブザイヤー。18部門の中で最も視聴者投票の多い作品に贈られる賞。特別賞。最優秀アーティスト賞、アーティストオブザイヤー。 対象期間内において最も優れた活動を称して贈られるアーティストとしての年間最優秀賞。要素 B。最優秀楽曲賞、Song of the Year。対象期間内に発表された楽曲の中で最も優れた作品に贈られる賞。ユリ、Dry Flower。最優秀アルバム賞、Best Album of the Year。 対象期間内に発表されたアルバムの中で最も優れた作品に贈られる賞。オフィシャルヒゲ男ディザムエディトリール m t v ポップザワールドアワード MDV ポップザワールドアワード世界を舞台に活動し多大な影響を与えたポップアーティストとしての功績を唱えた賞。乃木坂46ベストバズアワードベストバズアワード 話題を集めた映像作品楽曲を数多く発表し、シーンの発展に貢献したアーティストに贈られる賞。20.Rising Star Award Rising s t r Award 今後大躍進が期待される新人アーティストに贈られる賞。B.First MDV Breakthrough Song MDV Breakthrough Song 社会現象を巻き起こし、最も話題を集めた楽曲に贈られる賞。アドウスっエヴァデイジーベイルアワード、デイジーベルアワード。新しいカルチャーの発展をより強く想起させるボカロ楽曲に捧げる賞。ヒーラギ嫌い、ラブか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 どうもありがとうございます。